ふわりの腹筋トレーニング道場へようこそ引き締まったウエストぶれない強靭な体幹欲しいよな手に入れよう腹筋は回復が早いから毎日やっても OK だよハイプランク両手を肩の下に置いて 頭からつま先までが一直線になるようにキープ姿勢を崩さないように30秒お尻が上がったり、うん、腰が下がってしまわないようにう腹筋背筋にしっかり力を入れようわかったわかったあー20秒経過あー 腹筋を鍛えたいならやっぱりシットアップ腰を痛めないように、はい、腹直筋を意識して体を丸めるように頭を持ち上げよう、はい、おへそを覗き込む感じであるんだよう難しい人は完全に上げきらなくても効果があるから大丈夫 続けていこうみんなやるときは誰かに持ってもらった方がやりやすいよリバースクランチ続けて下腹部もいじめていこう仰向けになってかかとを真横と真上に交互に伸ばしていこうほいっほい 浮いてないよ。フォームに集中して、ゆっくり確実にやっていこうな。浮いてるからこれ。ほっ。あ, あ。ほい。上。下。上。な、うん、あ, あ下。ほい。 フラッターキック、両足を伸ばして三十秒。ああ、う、あ、え い, えい、え い, えい、手と腰で全身を固定して、綺麗なバタ足を意識しよう。バタ足は、バタ足はももからやるのがポイントです。えはい、もういいですか？ はい、あともうおわっあープランク最後はプランク六十秒どんだけプランクやるんじゃーいいけるとこまで行ってみようあーでもなんかあれプランク慣れてきたなお全然できるじゃんこれフワリーあれやばいこの短期間でふわりは。 確実にパンプアップをしているお尻上がってない綺麗なフォームが大事だよ あ, あ, あっあっあああもうきつ い, あ, きついあと30秒やあお願いお願いお願い何秒何秒つらいつらいつらいつら い, い, い, い, い, いあっあっ あ, っあっキツイおかさんお母さんお母さんお母さん頑張れ頑張れ筋肉が喜んでるよ なぜやねん。<笑><笑>よくやったー。かっこいいぞ。お前はかっこいいぞ。今日もよく頑張った。どんどん強くなってるのが実感できるんじゃないかな。明日はプランクもう5秒やってみよう。次のセットに行く人は1分休憩して、頭から終わりの人はしっかりストレッチして終わること。